ももう片面も焼いていきますちょいちょい押し付けながらあこれ入ってるカメラ入ってる、はい、入ってる入って る, ってるあ はいということでですね早速やっちゃっておりますけどもこの暑い日にどうお過ごしでしょうか僕は涼んでおります今日はですねいい感じになってきましたので釜名町いいねキャベツいただいたんですよでこれで最高においしいですねハイボールに合うおつまみっていうのを作っていこうと思いますリュウジのバズレシピ はい、ということでですね、えー、早速材料紹介いってみたいと思います。まずチーズ。ピザ用チーズ 50g。ごま油小さじ2。片栗粉大さじ1。あと塩コショウ3倍濃縮の麺つゆ。まあ、これ2倍でも、えー、と4倍でも大丈夫です。これ、これが。 あの味付けの決め手になりますのでこれ用意してください後でかけますそして今回の主役がこの玉名小町さんですねすっごいキャベツなんですよこれ何でかっていうと手のひらに収まるぐらいちっこいのにめっちゃ重たいんですよねこれ中身めっちゃぎっしり入ってるんですよこれぐらいちっちゃいのにめっちゃ重いめちゃめちゃね中にね詰まってるんですよ身がねすごくねキャベツの甘みが強くてうまいんですよ僕が身をもって隙間ないんですよこれまあまあまあさっと洗ってねこれねマヨで食います このキャベツめちゃめちゃうまいからうまということで皆さんもぜひやってみてください割ない料理作キャベツがうまいから俺が手を下さなくてもよ い, よいんじゃないのやったほうがいいか、ね、玉名ま町このままでも十分美味しいんですけどそれじゃあね料理研究家のチャンネルとして やばいらしいのでただでさえ美味しいこのキャベツを使ってですねものすごい美味しいキャベツ焼き作っていきたいと思います今回ま、えー、4 1使います今回はキャベツの力がすごいですよいいキャベツにやっぱり料理人は負けてはいけないと思いますこのキャベツに勝てるように自らを高めていきます自らをね高め 高, 高めないと玉名小町に勝っていきたいと。 うめえじゃあ調理開始していきたいと思います1 4分の1切っていただいてでちょっとねやっぱ芯の部分は少し切り落とします、はい、芯の部分切り落とすと、えっと、ここが平らになってくるんで120から 130g ぐらいこうねざっくりね千切りしていきますこれはね、えっと、ちょっと太くてもね、えっと、全然平気あ、えっと後で炒めちゃいますからねやっぱり切ってる 感じがが違うこれね身が詰まってるんですよ ね, こ, れねでこんな感じの千切りになりました、はい、ボウルに入れます入れていきます、はい、片栗粉大さじ1入れていきますでお塩ですね、はい、これを少々入れていきます2つまみぐらい入れていかはい、えー、胡椒ですねを入れます ガシャガシャと、ね、混ぜていくんですね全体が片栗粉まぶさるような感じでチーズとねまなき小町もね一緒に混ぜてこんな感じでいいんじゃないでしょうかじゃあやっていきたいと思いますまずフライパンに火火にかけますごま油フライパンに引きます こんな感じですね感覚的にねち ょ, ちょっとこう縮みみたいな感じに近いですね今回ねキャベツを縮みみたいな感じでチーズチビチビみたいな感じでやっていくんですけどもそのままだとチーズは固まるんですけどもちょっと固まりが足りないのでちょっとさっくり固まるようにですね片栗粉まぶしてありますこいつをドサッとね十分温まったフライパンにドサッと入れていきますそしてこうちょっと広げていく 大きめのフライパンの方がいいですこれはね2 6 7ンチぐらいのフライパンだと思うとこうやってちょっとね押し付けながら焼いていきますそして玉子ちをおつまみにしていきますこのままでも全然いいよね金の部分がうまいいいですよこれは火加減はね中火ぐらい押し付けながら焼いてまいりますコツがあるんですよこれねやるときにね剥がしにかかるんですよこうやってねちょっと入れてあげるといい感じ剥がれてくのでこうやってねあのこう 歯を入れてこんな感じで動けば大丈夫ですからこれフライパンのふねフライパンのふたこう動 く, 動くからこうやって<笑>、ね、こうやってこっちの面を焼きたいんですねこっちの面をこっちの面こうふたかぶせてこうやるとこれでもう片面も焼いていきますちょいちょい押し付けながら中ピカレ中弱火ぐらいな感じで数分焼いたらですねヘラを入れるとこうやって動くようになりますんで 仕上げに黒胡椒を少しパラパラとかけてあげましてで今回ね3倍の縮のめんつゆなんですけども本当にお好みですお好みでこう全体にかけてあげてくださいこれがねえとこの甘みがすごくあのキャベツの甘みと合いますんで甘なこ町で作るキャベツ焼き完成です とというこ出てでできましたので早速食べていただきますいただきますあーこれ絶対危な箸でもねスカッとね切ることができますんでねいただきますあ<笑><笑>うーんシェフを呼んでくださいシェフをこれほっとりうまいわ火を入れることによってこの甘さが何倍にも引き立ちますねこれね こんなに薄くして両面焼いてるにもかかわらずキャベツの食感が損なわれてないんですよなんかものすごい新感覚な味付けですねとにかくうまいチーズとキャベツパリッとした食感にスパイシーな胡椒とめんつゆのうまみと出汁が効いててほぼキャベツとチーズだけですよこれこれがこんなにうまいなんてこのシャキシャキ感ねあなくなった じゃあお酒がなくなってしまったので皆さんぜひ作ってみてくださいじゃあ皆さん今日の夜いかがでしたでしょうかこれねマジでうまいぞこれでですね、うん、この高糖度キャベツあわいいギッサ入ってますんで、ね、ぜひね皆さん生でも炒めてもめっちゃうまいんでぜひ試してみてください